もも。うういいい、いい。いいでかはは。つごめんんなさこここにちち<笑><笑>高松来ちゃいました。と<笑>、はいはい、<笑>ありがとうございます。<笑><笑><笑> 自己紹介からいいですかいつも盆栽からしたらもったいないから始めてるんですけど、はい、まあ松盆栽生産日本一の高松の盆栽北谷4 0四代目北谷隆一ですはい。今回は盆栽救済にお邪魔させてもらってますはい。高松盆栽の里の、えー、とまあ職員してます福本です<笑><笑>はいよろしくお願いしま す, します、えー、今回僕呼んでいただいたんですけども10月の22、はい、22 23日にイベントがあるとはい ちょっとそちらのご説明をお願いします、はい、常にここを盆栽、濁販売所で置いとんですけど、はい、この日、ちょっと特別イベントということで、展示場で盆栽ちょっと飾ってみたり、うん、フリート盆栽、去年初めてしたんですけど、はい、あの木好きなのを選んでもらって、好きなように針金かけてくださいっていう感じの。を持って帰れるんで す, 持って帰れますっていうことは、えーと、無料で盆栽をもらえるイベント。 そうなんです。大きい声で言ったりガスと狙い目です例えば限定その日そう10名様10名、えー、1っと一日10名で20本かなそうですね2日間で20本早い者勝ちですね早いの勝ち早い者勝ちで、ね、早い者勝ち、ね、早い者勝ち早い者勝ち早、はい者勝ち早い者勝ち早い者勝ち早い者勝ち早い者勝ち早い百本ぐら い, 集めるら100本ぐらいはい。あの僕ら生産者が出す品物を。<笑> まあ、お客さんに値段を決めてもらうっていうああ。一般人も参加できるオークション、一般の方のための。だけのための。なるほど。いや、だけだ、俺買えんやんか。買わなくていいんじゃないですか。<笑><笑>ちょっとやったら買おうかなって思ったの<笑>、ね。はい、ちょっと自粛していただいて。はい、<笑>まあ、お客さん優先でね。はい。はい、その他には、あとはなんだ、あの盆栽クリニックで、まあ。傷んだ盆栽、こんな納豆やとかって言ったら、まあ、持ってきてくれ。 たら診断してくれたり、やっぱり一番メインなのはやっぱ即売会ですね。まあ、ね、常にあるんやけど、まあまた入れ替えしていいやつが来ると思います。うん、出してる人にもこの費用のもう特別なをもう出してくれともうオフレ達すんで、普、う、段、ん、で, では見れないようなちょっとあの精鋭部隊というか、値段ももしかしたら多少安くなってるかもしれないです。どいいものが揃ってる。 ような感じにははすすします、はいちなみに何円ぐらい出品されるんですか業者さんは48人の業者さんがすごい商品をいっぱい持ってくるともう松の生産地なんで間に誰も入ってないでもうマージンとか入ってないんで生産地価格というか、はい、産地直送と言いますかね産地直送はいなんでもうで、ね、ここら辺 の, あのお年寄りの盆栽さんも多いんですけどまあ安いです<笑> でも松を日本一安く買えるイベントといっても過言ではないというようなイベント、はいはい、ここで行われるんですね、ここの今すでにたくさんありますけど、分かりました、日にちちょっと、日にちをもう4、はい、月の二、2 2三に行いますので、はいはい、土曜日、日曜日で。はいはい ただあの、はい、この現地に駐車場がないんで、ちょっと離れた場所に駐車場があって、はい、シャトルバスとか運行するんですけど、はい、そこだけあのご了承ください。はい、かりましたすま僕はは初めててててここのの松盆栽の里に来させいいいいいいいいただいたただだで、でででちらららら案内しししもよよろしいでしょうか。か、は、か、いはいはいはい、く、ね、動画では見るんすすけど、ねはい<笑>まあ。大きいから小さいから1万点ぐがあるんで、えー、ね。 こちら特産の銀用です次、ねねここねここね、ごくちっちゃい頃にこの一目だけを継いだとこから多分これ辺でも多分30年ぐらい樹齢立ってると思います。 二万五千円ちょこちょこみ肌<笑>みたいなんです。<笑>手間代がね、手間代がだから。いや、すごい量ですね。メインはクロースですね、うん。この辺の黒、もうここの方なんかも全部ご自分で作られてますよね。ネット販売とかで、この辺の一万五千円とか。 あたりですけど確かに。ネットで買えば、二倍三倍、もっとするかもしれない。三倍はざらに、ね。しますよね。この辺全部一万ちょっとです、ね。そう、これはちょっと安すぎるかない。安いですね。この辺黒松ですよね。黒松。黒松。2枚黒松<笑>全部値段いうてき。<笑>こちらなんかも錦松も、あの松こ。これいっぱいあるのね。次、次ですね。これも次黒松に次いでる錦松で。え。 こちょっとベランダに奥にはねああの大きいかもしれないですけど値段は手頃こういうい、ね、手頃のなりますね。 これは、ずっと八夜券、ちょっと値段張る。うん、あれでもしれとる。るいたいのは、ちょっと希少価値がかかってきますね。お値段的にね。うん、これも香川県の結構。特産品かもしれない。ことぶき黒松、まあ黒松の。ちょっと突然変異から始まった。樹種なんですけど、ことぶきって言って。まあ、葉っぱがね、短く黄色が濃くて、頑丈な。うん、これ芽が。これが、こう。 この時期、こん、こんな感じなんですか。そうそうそうそう。うん、ここまで特に元気そうです、ねはい<笑>で。芽吹きがすごくいいんで、結構早いうちに作れますね。なるほど。ちょっと木が硬いけんな。ああ、針金がちょっと難しいですかね。ああ、そうなん、うん、最近千手丸の方が有名になっ て, きてる感じだけど。まあ、大元は寿。あ、はい、あ、そうなんですか。ことぶきが煎でる。はい、はいはい。で、千手丸。え めちゃめちゃ目が付きますね。ああ。えでもちょっと高いやつのどのどういうのが高いのかも知りたい。まあ古いもやっぱ高いけど そ,、ね、それでもここおいたん五十万も千ぐらいまで一番高くて。まあそれでも安いの。それで も, れで も, れでも3かちょ万まあ、まあ、高い盆栽を探しております。<笑>意外とみんな安いっていう。八<笑>に上がってから結構年、ね、数が経ってるからしっかりね目がもう棚ができてる。 目が揃ってる、はい。盆栽って畑ではね、すぐ育つんですけど。はい、鉢に上げてから、どれだけ長いかっていうのも価値が、いくらか高くなる、ええ。この辺は、まあ、はに上がってから、まあまあ、張ってるのかな。あれとか、高そうじゃないですか。ね、これとかこれ。あ、これはさすがに結構。うん、ね、それでも四十円。四十円ぐらいじゃないです高そうですよ。それでも三十。三十五。 黒松、御用松、がもうちょっとやらこでも良さそうだけどガチガチよ。 どっちかといえば香川県の盆栽屋さんは鉢をゆったり植える人の方が多いかもしれないですねだからまあ元気な元気になりやすいなるほど。これはなかなか素性、うん、は凄いこれ<笑>この細いところから集中を食えながらこれは山鳥っぽい、うん ちょっと初心者向けのの、はいはい、<笑>値段的にはは別に手の届くものです、ね。あまあ、10ぐらいいあい。がややりなとっまあれれこ安いめっちゃくち ゃ, ち ゃ, くちゃそれなんか3万いってないです。 めちゃくちゃゃく安いですね円すそうそういろんな人が出してるんでその<笑><笑>人によって値段がなるほどああこの人また上手に針金かけてるのにアルミ線でねやってるからちょっと高級感っていうとこではあれですけど、うん、あの技術的には素晴らしいしっかり整えられてやのにこれ1万5000円はないかなそ<笑>れは安すいですねこれは<笑>、うん 業者価格って、<笑>業者価格より安い。こ れ, これ東京持ってったら、ね、そうですね。全然いや。この人は、うん、綺麗ですね、うん。みんな畑が多いんですかね。畑も多 い,、うん多いですね。だからやっぱり太っ太くてもお値段控えめというか。山毛は少ないな割と。ああ、そうですね。ななすねうん、この人は山毛が多い。はあ。 山道やけんなこれでも業者が儲けるために買えるそうな<笑>値段がちらほらそうですね もうちょっとちっちゃかったら持って帰れるな。<笑>これなんか高級でおしゃれな。れいいあ、二万二千税込み。あら安い。<笑>あら安い。ちょっと八本みたいな。ね、丸い感じの風流な八にでも上ったら。この人はあのアル八をこう上から取っていて使う。活<笑><笑>合わせをするっていう、はいはい。下の方にあるのトレイン券昔ながらの生産者さんのね、もう盆栽農家さんみたいな感じですね。 手ごろなサイズでいそう本当ですか。いいねい 買ってはくれますけど、うん、徳島とか愛媛の方がね、そうそう結構来てくれたりとか地元の人よりちょっと離れたところの人がよく思ってくれるみたいなところがあ り,、うん、あります宮城とんかもわからない、ね、<笑><笑>あまりにも身近にありすぎると、ありがたみがなくなっちゃうのかもかな<笑>か温泉屋さんいっぱいありますも、ねうんね販売のね値段しか知らない方は、ここ来るとそうです、ね 合ってますかみたいな感じになるかもしれないですね。うん、これ二万二千円、いや、二万二千円だったら、ちょっといい、これかっこいいですよ、なかなか。これもや、こういうのベランダ、ね、ベランダしかできない方でも、全然。ですね、もうちょっと八ち円。ことこのぐら い, い、二万円でどうですか。あ、三谷さんですか。ああ、いや、丈丁寧なんこれも、ね、手もね、安い。あ、普通の業者来て、ここで綺麗、ね。そうでね。業者、ね。<笑>そうですよね。<笑> 業者さんは。僕も何人かここ業者さんご案内しましたけど、そのまま買って帰れました、ねうん<笑>すごい。値引きとか。なしで。これとか値引きは。無理や、ね。四<笑>千円。四千円。四<笑>千円。四千円。四千四百円。この人ほん家行ったら、いつもハームしてる、ねあうん。仕事熱心な方な。うん<笑>うん<笑> 円とか<笑>ちょっと植え替え必要ですけど、うん、ちゃんとやればきれいになりますよね、うん、やっぱり松を買うなら高、ね、<笑>松はこう相当安い感じがこれがそのイベントの時はもっとそうですねもっと充実します<笑>、はい、もう皆さん久しぶりのイベントなんでなるほどしっかりとか去年はオンラインそうなんです、えー、去年元年もオンラインで皆さん来てほしいけど呼べないみたいな ね, ねイベントが2年続いて 今回はもう皆さん来てくださいという体制にもう方向を変えたんで、はい、僕ら生産者もしっかりと準備をしていきます、はい、こういうのがもう畑にあるんですよこ、うん、の辺のこの盆栽の里近辺にもありますけどね、はい、盆栽畑としてね普通に植わってるんですよ、えー、誰も防犯的なことも考えずにね<笑>普通に畑にこんなんが植わっててね 1、ま、万、あ、8000円ってかいし古いけど、ね、<笑>お気軽には買って帰、ね、れないサイズですけど、うん、値段だけは本当に<笑>、ねうん、ちょっとまだね今イベント前なんでねまだまだ七夕、はいはい、でもこれなかなか引っかかりますよこれ見るの に, にイベント当日ねどこまでなるか楽しみですけどそうですねお食事もねできるんですもんねキ ッ, キッチンカーもキッチンカーで、ね、何台かして、うんうん、だける、うん 商品商品ももこの辺 あ, ります、ね、そうちあいあちっこれこれこんだけちゃんと古くてきれいなこ 5, いこ 5,500 円つけ込黒松 5,。こんな値段でこれねほんと意外と僕ら。 ね、同業者が、ちょっと値上げしてほしいって思うの。<笑><笑>俺の売れない よ, うなんよなそうそう、うちのほが売れないよ、ね。<笑>これも、も生産地ならではってことで。では、なるほいや、この辺、今、あと流しろです。三、二千円台から五千ぐらいまでですよ、うん、この辺はね。そうで、ねうん、ちゃんと手入れしてるのにさ。<笑><笑>ところがないけん、無理に、曲げてみたいなんもあるけど。うん、<笑>まあ、ちょっと変わった形やな、ね。変わり木みたいな、が多いけど。 でも松が商品も松が多いで、そうですけどね。 でもここはね、まだいっぱいありますから、ね。これはまた多分お宅の方ね、まだストックもありそうです、うん、これは、決められる方にはかなりお勧めです。なるほど。これすごい。んか千字馬の。ここまで乗る。で、千円を曲げて。そなんか一個にしてるみたいな。ええ。ちょっと変わった。多い。動きもすごいですね。これ山ですよ、ね。 これ が, 値段が 当, てて当てていいですすかかかそう言ってみえ安ぎまままあああと税込万マジもこ れ, でも半分やいやこれ作ったら相当ですよ、ね、になりすぎるそうじゃない まだあら、あらしいね、うん、作りですけど、うん、本当。もうひとなんか丁寧にしたら、相当化けると思いますけどね。ね、俺は広間さんにやってほしいな<笑>いい。すごいことなりそうですよね。広、う、間、ん、さん、えー、無理して来てくれないか。<笑>ね、きた、きたがってましたけど。<笑>この値段の安さで交通費出ないか<笑><笑>あ。すみません。はい、いいですか。はい。テシャツ、これ。あ, あ。 来てるんですけどそうそうこれが松の今これどなたがお持ちなんでしたっけこれ平松浩二さんあの結構有名な平松浩二さん<笑>ここの今<笑>盆栽の里の、はい、会長をしてくれてま す, てますそうの木を盆栽級の T シャツバージョンで作らせてもらいました、はいはい、これを当日そのイベントで販売できるということ で, でいいんですかははい、はい まあこの木も多分欲しいと言えば売ってくれるんですけど、本当ですか？相当高いと思いますけど。<笑>ああ当相当高いでしょうね。<笑> T シャツの横にね飾ってもらってね、うん。これどっちも表にできる。あ、そうそう両方。あ、そうなんですか？ああじゃ裏側もぜひ見てくださいと。ああどこっから見ても綺麗みたいな。はい。当日三千円で販売します。はい。はい。どうぞお願いします。はい。ま し, いします。急<笑>な 木, 木はすごい。木は飛んでま、ね、すい、ね。木は飛んで十万、ね、かなという。そうですね。T シャツは 3, その素晴らしい木が。 乗っているのがうでもやっぱりそのちょっとその大きいやつは産地じゃないから、はい、やっぱそのちょっと荒木を仕入れてきていじってっていう臓器はね。小さいいいは、自分で刺したたり、したりととううのが多いと思うんだけど、 なななかなかみんすぐ値がいいですね。<笑> 値段もね、現時点の価格なんでね盆栽手入れすると値段上がる場合があるんで、はいるはい、とりあえず現時点の価格ということではい助かりますユンあユンえええあ釣り花マイム釣り花マイムこんな身になるんです、うんうん、か価値綺麗なの入っとんの1650円って、うん、いいのかな<笑>すごいこれちょっと欲しいな、ねうん、へえパ<笑>ってなるやつマうん こここれれれまままたマッに戻るあ<笑>、まあああ生生産産産者者が、この棚で生産者がののででりとんんんんやけけど、適、まあ、適当当、ね、<笑><笑>は地なななななららかかかももわいいみんなあの適当な部分が多いかもしワ、ね<笑><笑>まあ<笑> イ, うん、イモンジソウ。ダイモンです いいちっとがて、ですね。こ 8歳ちりんごもめっちゃ身についてますとヒメリングもね。 まあ、3850円、うんちょっとね。身がよけてけ身がよけついたから身がついてなかったら<笑>身がついてなくてに入ってないな<笑><笑><笑>それにしても素材だとしたら値段が、うん、橋本さんこれ適当なんです大丈夫ですか 三つぐらい。あー三つぐない。はい、は<笑>い<ねえ>、<笑>多かった三分の一か四分の一ぐらい値段になっちゃっ<笑>う。どうきてそういうところがあるんですね。早く回したい、はいはい、はい、この辺はよく売れるんですね。このね、棚がよく開いてる。うん、あ、綺麗な。バスいいあ、五千五百円。あ、でも綺麗。すごい、うん。雰囲気がいい。あっちにもなんか小さいのいっぱいあります、ね、この辺はちょっと出来上がった。出来上がった、ね。 それでも 4,5 石あたまに形のいいの、本数の多いのがちょっと値段がするけどそれでも何千円ってとこですね売ってみやすい金額ではかなこれなんかすごい絵になりますね<笑>ちょっとっ石ちゃんとつけてるのにまた値段三千円前後が多いで石も売ってる自分でつけるのも自分でもつけてください材料はいっぱいある、うん、これはすごい ね、テラリウムやっっててる人はこれ買おすごい。 まだ設営前ですけどね。は、うん、いここってどのぐらいですかできて結構きれいですよね。 時の4月1日オープンで、うん、予定だったんやけど<笑>人がいっぱい来る予定がーそうそうそうオープニングセレモニーできずそうですね、うん、春のその時ね、うん、4月オープニングセレモニーね、うん、結構派手にする予定 で, 予定で香川県知事さんや市長さんへ来られてね、うん、やるぞってなるのが全部中止みたいな、うんうん、全部中止<笑>コロナと歩んできた盆栽の里という<笑><笑> 2年間、えー、イベントができず久しぶりのイベントってことですそ う, いうことです なんで皆さん気合い入っているので期待してもらって、はいはいえー、大, 大丈夫です、えー。頑張ります。県外から何時間もかけてきた人も楽しませる。はい、そうですね。ちょっと、はい、<笑>駐車場だけごめんなさい。れ頑張ります<笑>、はい。楽しんでもらう。わ、はい、かりました。10月の22日土曜日、23日日曜日、はい、まあ朝9時から夕方の16時まで。今駐車場が離れてますけど、シャトルバスは出てます。まあ徒歩でもまあ7分ぐらいの場所ではあるんですけど。 盆栽のオークションなんかね特にかなり毎年やってますけど、うん、相当安く、うん、ただでさえ安いとこの半額ぐらいで落ちる時もね多々あるんでこれは結構楽しんでもらえる要素じゃないかなとこれはねかなりあの、はい、1万円いったら拍手が出るっていうぐらい当相当安い素に、はい、みんな気軽に参加できる、はい、気軽に、はいはい、もうその場で現金払いであのカード払いはできないかもわからんですけど<笑>その現金払いになりますけどはい、はい、どんと値段を決めていただいてはい。 お願いいたします。はい、さらに、はい、こちらで盆栽教室もやられてる と,、はい、そうということで盆栽学校が、えー、と春期と秋期と2期に分けて、はいえー、と6か月のコースの、まあ、授業があります、はいまあ、正直あの先生しようんですけどこういう先生なんで、まあ、気, 軽気軽に。<笑><笑> いい。たただけたらと思ってますね。はい、で、そちら六回で一回六千円なんですけどその中に材料費とかも含まれてるんで六、はい、回頼ると六本の木が手に入るそうです。っていうようなものなの で, で, すです、ねはい、結構でかなりいいテキストもついてますのでなるほど。あのテキストは売れる売れるマ ジ, <笑>マジで売れると思うで、結構お得なサービスだとかなりちょっと安すぎるんじゃないかなっていうような金額で。 ちなみに ど, どんな木かとか見れるんですかそうえっと今度 の, のちょうどするんで今今度やるやつそうです橋本さんの あ, あいいじゃないですかああ ピ, ラ ピ, ラ、ね、ピラカンピラカン黄身のピラカン、えー、これがまあ初回が見物なんで渡す木が あ, あいいですね。でこれが初級のソ初級あ初級 これをまあ中級はまあちょっと実技があるんで、はいはい、ちょっと鉢攻め込んで植え替えてもらうという感じがありますこのような素材がもらえる盆栽、はい、テキストもすごいと、はい、テキストすごいですしねありのというものでこちらは盆栽の里のホームページからそそうですそうですはい見れます、ね、ということですので、はい、こちらもごでざいいます。は募集中でございます というわけで<笑>えと、高松来て一発目の撮影だったので、ね、<笑>ちょっと不慣れなところもあったかもしれません。すいませんイベントの方も是非よろししくくお願いいたします、はい。た、は、た、い、まます、はい。それではまた、はいはい<笑>まあ、遊びに来てください